入れたらすぐこうかき混ぜてあげてくださいとろみのあるスープになるんですねはいどうもー料理のお兄さんリフーチですということでですね今回はですね本当にもうねさっき起きたんですけど も, も起きた体にもうジャストフィットするねジャストミートするおかゆですね今回はですねも う, もう米から炊くとか も, もう無理なんでねえー、今回はですね もうダイエットさんも超必見の豆腐の中華粥これがですねお米全く使わないのにおかゆっぽい豆腐を米代わりにするっていう非常にねいいレシピなので作っていきたいと思いますリュウジのバズレシピ まあ、ヘルシーな豆腐中華がゆっていうのを作っていくんですけどもヘルシーな豆腐中華がゆにまあ合わせるものって言ったらやっぱりねヘルシーなドリンクですよね糖質がねほとんどないっていうねスーパードリンクそれも紹介しながらやっていきたいなっていうふうに思います除菌じゃなくてもいいんですけども必ず除菌を用意しましたここにあの氷をぶちぶち込む糖質ゼロ ス, スーパードリンクです 酸酸水はねもう水ですからねこれねカロリーゼロ、はい、ハイボールができましたヘルシー<笑>茶番は終わりましたのでやっていきたいと思いますまずですね今回はですね包丁いらないんですねこれね絹ごし豆腐ねこれ乱雑に入れますね、はい、今回はね 300g だから軽く2人分ありますはい、入れていきますここにねえっ、ー、とお水ここに 360cc 結構入れますね、はい、入れていきます 火にかけて、ヘラで崩してもいいんですけども泡立て器もしあったらねあのこれでガッシュガッシュとはいガッシュガッシュとね砕、あのー、いてこうやってそうするとね一瞬にしてねお米状にこう崩れてくるんですね細かくね崩れるんですよリュウさん何でそんなに酒飲んでてえー、と、痩せてるんですかってあのね体質じゃないんですよ見えないところでこうや食べてるんですよあーこれこれぐらいです これぐらい結構ね崩れてますねこれねまあもうお好みでもっと崩してもいいんですけども装備のシャンタン装備シャンタン持ってないっていう方結構いらっしゃるんですけどもう買ってもいいと思いますこれほんと便利なんでミまで買っていきたいと思います裂いてくれ入れていきますはい これ先加減はねお好みででいいですほぐれたサラダチキンとかもありますんでめんどくさい方は、ね、ほ, ぐほぐしたサラダチキンでも全然いいですよサラダチキンもね非常にこれねタンパク質豊富でね脂質が少なくて非常にヘルシー食材なんですよねとうとうサラダチキンさえ食ってればいいみたいなね安心食材でございますこれはいやちょっとめんどくさいです混ぜてなじませてあげて片栗粉ですね片栗粉ね大さじ1入れるんですここにねはい大さじ1なんで小さじ3杯ですね こん倍量のねねお水でで溶くんですよこれ、ねはい、だから大さじ2の、えー、お水そして沸騰してきますんでそしたら火止めちゃいますもう火を止めてさっきの水溶きの片栗粉はい倍量、えー、で溶いた、えー、片栗粉をこう入れます、はい、入れたらねすぐね、えー、とこうやってかき混ぜてあげる手早くやらないと片栗粉がね餅みたいになっちゃうんで入れたらすぐ こうかき混ぜててあげてくださいとろみのあるスープになるんですね豆腐の香りとかが苦手な方とかいらっしゃるじゃないですかそういう方はおろし生姜とか入れてあげてくださいもう煮込む時点で大丈夫ですはい爽やかに召し上がっていただけるんでこ、ね、手頃な器に折りましょうか小ネギをねちょっとパラッとねパラッとしてあげてちょっと仕上げに、まあ、これお好みなんですけどもごま油をこう垂らしてあげると中華が湯っぽく なってくるんじゃないかな、はい、ということで、えー、こちらでお豆腐の中華貝完成でございますはいそれでは で, すできましたので早速食べていきたいと思いますいただきます飲んだ後の粥が美味しいから飲んでおきましょういただきたいと思いますいただきますいただきます暑いからね寄せるだね あハ<笑>うまっバラダに染み渡るこれお豆腐 の, の食感が食べ応えがあってサラダチキン食べ応えがありますねこれで糖質が超少ないになっても薄い種だねこれね好みでねあの卵を落としたりしてもいいし小松菜入れていただいたりとかほうれん草ちょっとあの一緒にね茹でて、えー、と入れていただいたりとかアレンジがしやすいんですよね 低糖質レシピだと思えないほどうまいんだよねこれね味変ガンホージェネレーションホワジャオですね一つね置いとくとメューですよ、はあ一気に中国調香酒飲みて何でもラー油かければうまいっていうこのピリッとしたところわあ作るの簡単やしね、えー、やってみてください 飲むの言い訳がめっちゃ多いんだよ<笑> も, うもうさ、よくこんな思いつくよ、ね、酒飲みの言い訳ね<笑>本当にもう<笑>まあ、岩としてる方とはすごいわかるんだけど<笑>無限に出てくるもん、<笑>さお酒飲むのに飲むための言い訳